なっている皆様方、ね、もう本当にあの、えー、もうあの観測史上こんな5月にこんな陽気になることはまずないという波の中ご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうごござざいいいまます。す。うね、このは、えー によさこいは1年ぶりということになりますけれども、えー、我々もまあなかなか、えー、あっちこっちで踊るということがなかなかできない中、えー、徐々に、はい、このよさこいの日がついてまいりましたこれをまた一つのきっかけとして、えー、いろんなところで皆さんにお 会, いお会いできることを楽しみにしながら今日も大いに楽しませていただきたいと思いますというわけで、えー、あまり待たせてもしょうがないですね楽しくまいりましょう踊り子の皆さん準備よろしいでしょうか 皆様方よろしかったらお手拍子初夏のピオーニーのよさこい祭りに熱く楽しく元気よくいざ参りますさ茂み まいりましょう。踊りの よりに秘密は皆さんが大好きになる人いかのために断れたら何やかんやで30周年安倍・亀山祭何のそらを我々も知恵の完成 你谢 皆様お気に入りの時間に。 上総組の皆様にいま一度大きな拍手をお願いいたします。